かちょっとなるほど隠しきれへんかった。<笑> 夏も頑張 っ, て頑張 っ, てかったね。あの やったー。いい ね, ーやったね、はい<笑><笑> そうじゃないのない こんにちはもうすっございます呼ん<笑>んでできますざっくりですいい。<笑><笑> かかりでこれホントに彼女がってますからいいんだったらこれ一発つけとればあきれいにあの女優がいたりとかもねあ優ますけど。 ういライトって<笑> そ, うそうなんよ<笑>最初の頃な下からやれとんのとかな<笑><そう><笑><笑>めっちゃめっちゃ言ってるなん<笑>でなんいつもこうってこう撮ったらさ下向くやんって<笑>ここがさうふうにうるさい<笑><笑>でもかがんで見てるぐらい最初に言ってもらってもうちょっとこれへんみたいな顔をもらってしまーす の中をもらってます。あーケです で, はまーすーので、もおんんちなっっててらいこすそ 呼んでるんですけど僕どんーるやじゃあワンショップだけ頂くんとはなりませんく。 僕やっぱどうすればいいかなって言っちゃってますけど<笑>、あのどうすればいいんや、関西弁大丈夫ですかこれ頑張れって皆さんが言ってるっていうのをちょっと取りますだから、温度さんも本当、あの時みたいに、やりながら、はい、ちょっと動きやりながら、はい、あの息して息してとか、あのどういう気ーであったような。はいうん Good day.